どうも皆さんこりゃんにちはんですバリ暑いっすね夏のテントの中はサウナ状態かと思います今回紹介するテントは夏におすすめのテントですなぜ夏におすすめなのかというとこの2つのテントのフライシートは熱を反射する素材でできているからです1つはフィールドアーというメーカーのテントこっちはコールマンのテントです今回はどちらとも1人用のテントなんですけれども同じ素材や技術を使った2人から3人用だったりファミリーテントだったりティピーテント型というのもあるので 夏用のテントで複数人用のテントを探している方も参考になるかと思いますということで今回紹介するテントはこちらでデンフィールドアのフィールドキャンプドーム100とコールマンのクイックアップドーム S プラスですということで早速テントの方を詳しく見ていきましょうまずはフィールドアの方から詳しく見ていきますこのテントの特徴は1シルバーコーティングが施されており温度上昇を抑えることができるしかも日本で検査をしておりとても信頼できること 2つ、1人用テントなのに必要最低限の機能が全てついていること3つポールがあれば全室を作ることができること4つ自立式なので芝生の上だけでなくどこでも設置可能なこと5つインナーテントはメッシュではないのでインナーテントだけで使用してもプライバシーが確保されています収納時の大きさは直径 15cm 横 40cm と1人用のテントではごく一般的な大きさです 付属品すべて含めた時の重さは 2.2kg と、遮熱加工が施されているのにも関わらず、重くなく、むしろ一人用テントの中では軽い印象です。付属品はメインのポールが2本と、ペグが13本と、ロープが4本、そして日本語の詳しい取扱説明書が付属していました。ちなみにフィールドバというメーカーは日本のメーカーなので、 変な日本語もなく保証も1年間あるので何かあった時も安心だと思いますこのテントはポール2本をクロスさせて組み立てるごく一般的なものでポールとテントの接続もフックなので組み立てがものすごく簡単でものの数分で組み立てることができると思いますフライシートをかければ完成ですフライシートはこのようにゴムで接続しますペグを打ち込める場所は赤い点の9箇所ロープは青い点の4箇所に取り付けることができます このテテンントトには UV カットシルバーコーコィングが保存されていますメーカーの測定によるとシルバーコーティングされてないテントは 31.3 度に対しコーティングされているテントは 27.2 度と最大で 4.1 度の差があったそうですこの試験はライトグレーでの試験結果と書いてありますフィール ド, ドアに直接連絡して色によって試験結果は変わるのですかと聞いたところ色による温度変化に大差はないとのお返事をいただきました 外見を見ていきましょう。テントの側部には2箇所通気口があります。中の板を立てることによって通気口になります。正面の扉を開けてみます。僕はよくある観音開きの扉よりもこのタイプの方が全室を広く使うことができるので好きです。開けた扉はくるくる巻きにして上に固定することができます。次にインナーテントを開けてみます。 インナーテントの扉は少し変わった形をしており入り口を狭くせず大きく使えるような工夫がされていますインナーテントの扉はくるくる巻きにするのではなく扉の横にあるメッシュのところに入れますこれにより簡単に出し入れすることができるのでとてもいいアイデアだと思いますちなみにインナーテントには網戸もついています網戸は下に固定しますテントの内部を見てみましょう テントの両端に小物を入れる収納袋が付いています。また、テントの上部にランタンをかけるフックが付いています。その横にはファスナーが付いており、これを開けることによって通気口になります。テントの各部の大きさは100センチ200センチ77センチ100センチ55センチ105センチです。前室には十分な広さがあり、雨が降っていても室内で調理することができると思います。 このテントの全室はポールを使えば屋根にすることができます地上からの高さが 115cm のポールを使えばこのようになります 153cm だとこのようになるので 120cm 前後のポールでちょうどいいかなと思います耐水圧についてです耐水圧は 2000mm 以上となっていますこの数字はメーカーが適当にうっているものではなく日本工業企画の JIS 企画に準拠した耐水圧試験でとても信頼できる数字です 生地がが水をいいいてるるのわかると思いますまた各縫い目には防水のシームテープ加工が施されており縫い目から水が入ってこないようになっています素人の採寸ですがバスタブの高さは約 15cm でした今回は夏におすすめするテントの一つとして紹介していますがこの安さと機能性そしてコンパクトさから日本一周におすすめするテントの一つとしても今後ご紹介する予定です今回紹介したののは1人用のライトグレーですで続けて コールマンンのの方のテントも紹介していいいきたいと思います今回紹介するコールマンのテントにはダークルームテクノロジーが搭載されています今回紹介するテントはクイックアップドーム S プラスですがこのダークルームテクノロジーはコールマンのその他のテントにも搭載されているので1人用ではなくファミリーキャンプで使いたい方はそちらの方をチェックしてみてください購入先などの詳細は概要欄に書いていますこのダークルームテクノロジーは3つのポイントがあります 光を遮るとということ2つ日光を遮ることでテント内の温度上昇を抑えることができますコールマンのホームページによるとダークルームテクノロジー搭載のテントと通常のテントでは室内の温度差が最大で 13.5 度にもなったそうです外気温マイナス 13.5 度ではないので注意してください3つ UV もブロックしてくれますさっきのフィールドバーのテントは温度上昇を抑えることができ UV もブロックしてくれますが 光を遮ることままでではできません。このコールマのテントは見ての通り真昼でも室内はこの暗さなのでいつでも快適に眠ることができると思いますいてことで今回はそんなダークルームテクノロジー搭載のテントの中から1人用のクイックアップドーム S プラスをご紹介いたしますこのテントの特徴は1つダークルームテクノロジー搭載ということ2つ袋から出せばすぐに使用可能ということ 3つ自立式なので芝生の上だけでなくどこでも設置可能なこと4つ片付けも簡単で早いということですこれが組み立てる前の収納時のテントです直径は 60cm 厚さが約 4cm あります小さいテントですが重さ 3.5kg とソロ用テントの中ではかなり重い重量ですこの丸い形のテントは一見便利そうに見えてバイクや自転車には積載しづらいので バイクや自転車で使いたい方は購入前に積載方法を考えておく必要があります。ちなみにバイクの場合、タナックスのシートバッグに置くとこんな感じ。自分の背中に置くとこのようになります。積載方法を工夫する必要があると思います。早速袋から出してみます。組み立て方は簡単で、袋から出して広げれば勝手に組み上がります。組み立ては出すだけなので簡単ですが、収納は少し慣れが必要です。このテントの原理は車の窓に貼り付けるサンシェードのようなものなので、 慣れれば数秒で折りたたみ可能ですプレシートをかければ完成ですちなみに収納袋に折りたたみだけの説明書が縫い付けられていました組み立ての説明書は別に入っていました収納時は慣れが必要でたまにしか使わない場合片付け方は忘れてしまうと思いますまたなくしやすい説明書ですが収納だけの説明書は袋に縫い付けられておりなくすことがないのでよく考えて作ってやるなと思います ちなみに付属品はペグが13本とロープが5本のみですペグを打ち込む場所は赤い点の8箇所ロープは青い点の5箇所取り付けることができますテントの外見を見ていきます正面に通気口があります中に入っている板を接続することで通気口になります通気口はテントの裏側にもありますこのテントの入り口は正面のみです扉を開けてみます 開けた扉はくるくる巻きにして左側に固定できます。インナーテントの扉を開けてみます。インナーテントの扉は少し変わった形をしており、ファスナーが3つあります。1つは縦方向に、他の2つは左右に開けることができます。インナーテントの扉には小さい面積ですが、網戸も付いています。網戸を開けて横に固定することができます。正面の扉のこちら側はこのようにくるくる巻きで巻くることもできます。 テントの中を見てみましょう。撮影時は日中だったんですけれどもダークルームテクノロジー搭載なのでご覧の通り光が入ってきていません朝日だったり車のライトなどが入ってきづらいのでいつでも快眠できると思いますしかし荷物を探す時や本を読む時など時によっては暗いことがデメリットになることもありますそんな時は天井に天窓がついているので開けることで外の光を取り入れることができますテントの上部には天窓がついています またテントの左右に換気用の通気口がありますテントの奥にも通気口があり合計で3つの通気口がありますテントの中はこのようになっています天窓を開ける前と開けた後を比較すると明るさが違うのがよくわかると思いますテントの上部にはランタンをかけるフックがついています各部の大きさは 115cm205cm95cm で す, 115cm 205cm 95cm です一人用のテントなので と1人が横になれる程度しかありません。前室の奥行きは約5。5センチあります。フライシートを締め切ってもこのくらいのスペースがあります。耐水圧はフライシートが3000ミリ床が1500ミリとなっています。フライシートに水をかけると弾いているのがわかると思います。床側の耐水圧は1500ミリなので、数字だけで見ると水たまりになるようなところで使うのは不安ですが、フラッターの場所での大雨程度ならまず問題ないと思います。 このテントのインナーテントにはバスタブのようなものが付いていません。壁と床が一体化しているので、どこからどこまでが床なのか分かりづらくなっています。黒い部分と灰色の部分は一緒の素材のように見えます。インナーテントの生地全てが床の黒い部分と同じ素材だと思います。床の耐水圧は1500ミリとなっています。フライシートはもちろん、床の縫い目にも防水のシームテープ加工が施されています。 このダークルームテクノロジー搭載のテントは、福岡でアウトドアデイジャパンというイベントがあった時に、初めて実物を見て触ってみたんですけれども、真、まあ、昼にもかかわらず、テントの中は暗く、しかし天窓などもあり、使いやすい印象を受けました。ダークルームテクノロジー搭載のテントは、一人用だけでなく、いくつか種類があります。その他の大きさのものの購入先も概要欄に貼っているので、気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、ということでいかがだったでしょうかフィールドアのフィールドキャンプーム100と コールマンのクイックアップドーム S プラスの紹介でしたということでモロケンのフリートークなんですけれども皆さんご存知の通り、えー、私モロケンはですね、えー、熊本県天草市で、えー、現在ゲストハウスを作っておりますでゲストハウスを DIY にて改修中なんですけれどもまあ家をね一つ丸々自分たちで改修してるんですけども家の中でテント生活なんですよ僕はでですね、えー、っと今家の中でこの中<笑>こ コールマンの方の方テントで寝てるんですけれどもこのコールマンのテントの中にいるとねあの い, いつが朝なのか分かんないんですよってぐらいその日光を遮ってくれるんで、えっと、ずっと寝ちゃうっていう欠点がある<笑>こっちの方は本当に今が一体いつ何時なのかが分かんなくなるんであの本当に快眠ねできるっちゃできますねほんと快眠はもう完璧ですねほんと快眠したいのであればもうこっちは完璧ですね でただ僕は旅人なんですけれどもこっちのコールマンの方は、まあ、ちょっと丸っこいんでねそこだけがちょっとこうなんかうーなん何ていうかメリットでありデメリットであるっていう感じなんですけれども、まあ、うまく積載バイクとか自転車でうまく積載できたら、えー、これほどいい、えー、旅用テントとかもないんじゃないかなと思いますでフィールドアの方なんですけれどもまず何て言ったってコスパがいいですね、まあ、今まで僕が日本一周でおすすめしていたテントマネイチャーハイクっていうメーカーのテントがあるんですけれども と、まあ、大体同じぐらいの値段かな8000円とかぐらいなんでネイチャーハイクの方は、まあ、いわゆる普通のテントで、まあ、軽いっていうのが、ね、特徴だったんですけどもネイチャーハイクの方はめちゃくちゃ軽くてめちゃくちゃちっちゃいんですけども、まあ、通気口がなかったりしていたんですけれども、まあ、こっちの方は、まあ、通気口もあるし熱も反射するしっていう感じでもっとバランス型みたいな感じですねということでですね今回夏におすすめするテントの紹介でした、えーえー、冒頭にも述べた通り今回動画で紹介しているのは1人用のテントなんですけども このダークルームテクノロジーを使った、えー、大きめのテントもありますしこっちのフィールドバーの方も、まあ、1人用だけじゃなくて3人用とか、えー、4人用とか5人用とかいくつかの種類があるんで購入先のリンクは概要欄という下の方に貼っているので、えー、気になった方はぜひチェックしてみてくださいということで夏用のテントで快適なキャンプをお過ごしくださいではまた